えー、この度、開始いたしましたハンバーヘッドですえい、ー、来週の予告をさせていただくにあたりまず自己 PR からしたいと思いますあそういうのいりませんか次回ワンパンマン第5話は極の死そっか俺にもこんな先生がいたら人生違ってたのかもしんねえ